次の話題は、えー、文字列から数値への変換。で、えー、整数と文字列を読み、定回数だけの文字列を打った見てもらうかな。ゲットよりはさっきやったやつだったんだね。メインがあって、N を読み込んで、それから S を読み込んで、それで、えー、N 回プリントします。目、え、良、ー、さそ う, いうに言えますね。じゃあ、GCC の。 じゃあ3回。いや、これからなんか文字列 S を読み込もうとしたんですけども、うんうん、すぐに入力が終わってしまって空っぽの言語が3つ打たれてますね。これはなぜかというと、3を打った後でリターンしましょうね。これは実は、キャンスはですね、この3はスイッチとて読み取りますけども、このリターンは残してあるんですね。 読まないで。そうすると、このゲットウェルさんはですね、えー、次の字がリターンですから、あ終わりですかって言って、空っぽの文字列を読まれたと思って返します。それで空っぽの文字列は3回打ったされてます。つまり、この canf で数字を読み込むっていうのと、えー、それから文字列を入力するというのを 一緒に使うのはまずいんですね。そこで、こういうふうに文字列を読み込むようなプログラムの場合は、数値の入力も一回文字列を読み込んで、その文字列を数値に変換するというライブラリ関数、スタンダードリブルで定義されてますけども、文字列から生成するのは A to i あるいは文字列を実践するのは W ですけども、A to S。これらを使って文字列から 整数や実数に変換して、それを使うという形に書いてください。ストラ4これは、さっきとほとんど同じなんですけども、エに割ってプリント、プロンプトを出した後、ゲットウールバッフに読み込んで、その読み込んだ結果、バッフの内容を A と Y で A に書いてます、うん。じゃあ、GCC のストラ 4.C。 で、3回、dis is a pen.3 回 dis is a pen. ゲットエールだけを使っている分には、ゲットエールは一応打つと読んでいくので、全然問題が起きない。次、ね、は、スイッチ分。 文字列の話題ではないんですけども、文字列と一緒に使うことが多いので、スイッチ文という制御構文を紹介します。スイッチ文の一般形はこういう形ですね。スイッチ引き。でこの引きがいくつであるかによって枝を分かれするんですけども、この引きがこれらの値だったらばここへ行きます。処理が終わったらブレーク。で、これらの値のどれかだったらここへ行きます。処理が終わったらブレーク。ブレークはこの外で出ますね。デフォルトっていうのは、 このスキーがこのどの値でもなかったらここへ行きます。で、実行します。これは終わったら外へ出ますから、このブレークはなくてもいい。あっても大丈夫です。で、このスイッチ文を使って、今の、この、例えば、数字を読み込んで、文字列を読み込んで、文字列を数字に、整数に変換するという A2I をさっき使ってたんですけども、A2I の自分様バージョンを作ってみました。見てみましょう。 で、えー、メインからますけども、コマンド複数を受け取って、この a r g v 1えー、この a ア u トというコマンドのすぐ次に来た文字列を整数に変換して、値はいくつでしょうっていうのをプリントする。で、このマイナスつはここなんですけども、えー、文字列を渡されますよね。で、符号は1。まあ、1かマナすしか出てますけど、ね、値は0。 で、まず、えー、先頭の文字。星 S というのは、その S、S という文字で言ったら先頭の字ですね。それを見て、マナスだったら符号をマイナスする。プラスだったら、あその、えー、S のポインターを1個増やす。だから、この符号の文字があったらば、先へ行く。で、それがあれば、何もしませんから、ここに抜けてきます。そこから無限ループに入って、えー、S のところにある文字を取ってきて、C に入れます。 C 例では分かりにして、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあ、数字ですね。数字のどれかだったらば、この文字列の、文字のコードは0から9まで連続してますから、この C から0のコードを吹くと、0から9っていう整数になる。その整数と、これまでの値を10倍した値を足します。ちょっと考えてみましょう。だから、123っていう値が来ると、 最初に V は1ですよね。V は0ですね。それで、1という字は、1という数字になりますけども、この V を10倍って、0は10倍しても0ですから、1を足すと、1になります。次のは2が来ません。2が来ると、これからの値、えー、1を10倍って、 2つ2ですから、12になります。今度は3が来ますよ。3が来ると、それぞれ の, の値を10倍して、こういうふうに、えー、1文字次の値をちるごとにそれぞれの値を10倍していって、新しい値を下に足せば、えー、それぞれの値はできるわけですね。 ですから、これらの値を10倍して、えー、この文字に対応する一桁の数字を足してというのを繰り返していきます。で、えー、これは無限ループの中でますので、この処理が終わったらブレークで外を抜けると、えー、ループの次へ進むとで。で、これ以外の文字が来たときは全部デフォルトでここへ行きます。そのときは数字じゃないものが来たので、もうこれで終わりなので、 符号をかければ、符号はプラス1かマイナス1ですから、例えばさっきマイナスに、最後、最初にマイナスがあった場合はマイナス1が符号になっているので、えー、例えばマイナス1かける123はマイナス123というふうに返、えーまあ、されるわけです。これが myA2I の中身です。どうですか スイッチ文はまあともかくとして、こういうふうに一文ずつ処理しながら何か作っていくというのは、この a 2イの形、処理の形としてできているわけです。なんですが、今のスイッチ文を使わなくてもできます。ちょっと見てみましょう。サイン1バルテル、このですね。で、星 S が回らずだったらサインを回らずで行きます。 で、プラスだったらばあ、ただ、そのままで S は先に。その後、無限ループに入って、1文字取って、数字かどうかあるよね。0よりも文字コードが小さいとか、9よりも大きい場合は数字じゃないので、3×0 を変える。それでは、下行って、10倍して、1桁分を足す。これをグルグル回る。さっきのプログラムよりもこの方が短いんですね。 だから別に、スイッチ文を勉強しなくても、イフ文でも大丈夫だと思いますが、一応スイッチ文の内容は、まあお話ししてるということですで。演習3なんですけども、この例題ーーの好きな方を打ち込んで動かしてください。動いたら、えー、次のことだと。数字列の先頭がロが始まったら8進として受け取る。あるいは、ロロって始まったら16進として受け取る。この奇数を変えますね。 この10倍する代わりに8倍したり16倍したりすればいいので、まあ、そんな難しくないと思う。次はですね、a t i は整数ですけども、a t f 実数で変換するやつを作る。指数は面倒くさいので、まあ、小数点までにしよう。あるいは指数表記も使う。い E は自由課題で、まあ、スイッチボーを使ってなんか面白いプログラムを作ってみてください。